反乱軍オートに近い町に本拠地を移したみたいもう時間がない大丈夫きっとまだ間に合うわとにかく先を急ぎましょうやめたはおいルフィ早く行って反乱軍を止めなきゃお前100万の人間が激突してエレい事態になっちまうんだぞ つまんねえ何を薫ビビ俺はクロコダイルをぶっ飛ばしてんだよ反乱<笑>してる奴らを止めたらクロコダイルは止まるのかその町についても俺たちは何もすることはねえ海賊だからなこいつは考えもなしに。 たまに確信をつくよなお前はこの戦いで誰も死ななきゃいいって思ってるんだ国のやつらも俺たちもみんな七部会が相手でもう百万人も暴れ出してる戦いなのにみんな無事ならいいと思ってるんだ<笑>甘いんじゃねえのか人は死ぬぞ やめてよそんな言い方するの今それを止めようとしてるんじゃないなぜ誰かが死ななきゃいけないの悪いのは全部クロコダイルなのにじゃあ何でお前は命かけてんだこの国を見りゃ一番にやんなきゃいけねえことくらい俺だってわかるぞ何よ お前なんかの命一個でかけ足りるもんかじゃあ一体何をかけたらいいのよ他にかけられるものなんて私何も俺たちの命くらい一緒にかけてみろ仲間だろうが<笑>本当はお前が一番悔しくて あいつをぶっ飛ばしてんだ教えろよクロコダイルの居場所 要するかにしね あとは俺に本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかだ刀一本俺の技を受け切れるとは思えねえだいいんだもう受けねえ覚悟ありか上等一刀に居合死死孫孫アトミックスパート 礼を言う音はまだまだ強くなれる一方ビビは一味と共に後悔を続けるかそれとも国に残り王女として生きていくか一つの選択を前にしていたその選択に結論を出したビビはクロコダイルの脅威が去ったアラバスタの国民に向け演説を始める少しだけ。 冒険をしましまたそれは暗い海を渡る絶望を探す旅でした暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました船は私の背中を押してこう言います「お前にはあの光が見えないのか」「海に逆らわずしかし船首はまっすぐにたとえ逆風だろうともそして 指を指します見ろ光があった歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど私にはそれだけが真実そして。 急げビビちゃん海軍もそこまで来てるぞお別れを言いに来たの今なんて私一緒にはいけません今まで本当にありがとう冒険はまだしたいけど私はやっぱりこの国を<笑> いけませんそっか私は印なら罰がいいなんで海賊だろでもあれ本来相手の死を意味するんだぞいいんだ罰がいいなビビーかっこいいもんなうん私もそれがいいなんでもいいから書けよ問題はそこじゃねえんだ ここに残るけどいつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますかいつまでも長馬鹿。返事しちゃダメ海軍がビビに気づいてる私たちとビビとの関わりを証拠付けたらビビは罪人になるわこのまま黙って別れましょう フッこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ のバズーカもらったぞお前の衝撃一発パ 変えろお前が俺に勝てるわけねえだろうがメリーゴはお前の好きにしろよ新しい船を手に入れてこの先の海へ。 俺たちは進むじゃあなウソップ今まで楽しかった重いそれがキャプテンだろう迷うなお前がフラフラしてやがったら俺たちは誰を信じりゃいいんだよ 船を開け渡そう俺たちはもうこの船には戻れねえから、うんうんうん、ダメだこの先の海にまたこんなに強え奴が現れるなら。 俺はもっと強くならなくちゃ仲間を守れねえではどうする力いっぱい戦う方法を考えた誰も失わねえように誰も遠くへ行かねえようにお前はもう俺についてこれねえよ何俺の技はみんな一段階進化するいや セカンドあなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど私の運命があなたたちに牙を向く私の敵は世界とその闇だからロビンの決意は固くあくまで一味の助けを拒もうとする増長したスパンダムは四方の塔の屋上にはためくある旗を指さす っちを見るな、海賊どもあのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すものこれが世界だたてつくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったかこの女がどれほど巨大な組織に追われてきたか分かったか ロビンの敵はよくわかった。ソゲキング。うん、あの旗打ち抜け。了解。必殺。ファイアーバードスクワ。やりやがった。 族たちが世界政府に宣戦布告しやがったショー貴カキ全世界を敵にまして生きてられると思うなよ望むところだロビンまだお前の口から聞いてね生きたいと言えロビンロビン 望んではいけないことだと思ってた誰もそれを許してはくれなかったもし本当に少しだけ望みを言っていいのなら私は逃げた私も一緒にお見え連れてって行くぞ必ず助ける がんお前何やってんだよ トップ来てたのか勘違いすんじゃねえぞ俺はロービンを助けるためにここへ来たんだお前の顔なんか見に来たわけじゃねえおいこらシピナイのボスで行こうさあ俺様が相手してやるかかってこいえおいやめろ やめろウソップ殺されるぞ黙れじゃあ死に損ないのお前に何かできるってのかこいつは俺がぶっ飛ばすんだだったらすぐに立てよここが地獄じゃあるべえしお前が死にそうな顔すんなよえ<ス><ス><ス><ス><ス><ス><ス> 帰るぞルーシーり前だバスターコールの砲撃が激しさを増し海軍の増援も押し寄せる中絶体絶命の一味を助けたのはもう一人の仲間だった迎えに来たよメリー ゴーイングメリー号に乗り無事帰還を果たした一味だがすでに限界を迎えていたゴーイングメリー号はその直後に大破してしまう何とか修理してくれと頼むルフィーをアイスバーグはサトスだったらもう眠らせてやれ俺は今奇跡を見てるもう限界なんか遠に超えてる船の奇跡を長年船大工をやってるが 俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない見事な生き様だったアイスバーグの言葉を受け入れゴーイングメリー号の最後を静かに見届ける一部ルフィたちはゴーイングメリー号との数々の冒険を思い出す だなんごめんねもっとみんなを遠くまで運んであげたかった。 ごめんねずっと一緒に冒険したかっただけど僕はごめんするなら俺たちの方だぞメリー俺家事下手だからよお前を氷山にぶつけたりよ穂も破ったことあるしよゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしようそのたんびウソップが直すんだけど。 下手くそでよごめんツア ー, なーだけど僕は幸せだった今まで大切にしてくれてどうもありがとう僕は本当に幸せだった海賊船「ゴーイングメリー号」は一味への感謝とともに海底へと沈んでいた。 しして欲しけりゃ俺たちの仲間になれバカ言えパンツ取ったぐらいでそもそも俺は船大工をやめた身だだからそいつは俺の作る生涯最後の船になる念願だったんだそれこそが夢の船だ 待てフランキー<笑>こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ<笑>出航していくつもの海を越えて幾つもの戦いや困難を乗り切り海の果てへ到達した時その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか てことが変わったんだやりてことそれは違うお前が今この島でやってることは全て償いだもういい加減に自分を許してやれよ<笑>フランキー 何だ旅の荷物です兄貴、ね、え頭振り絞って一生懸命考えたんです古文どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか申し訳ねえ、でも少しくらい考えたらダメですか 俺たちみてぇなゴロツキを拾ってくれた大四人のあんたの幸せも考えたらダメですか じゃねえよ借りぼて修理師ができねえ素人ともめこれだけ立派な船に大工の人にも乗ってねえとは船が不憫だ仕方ねえ世話してやるよおめえらの船の船大工このフランキーが受け負った いまさらっっみっともないんだけど俺一味をやめるって言ったけどあれ取り消すわけにはいかない 俺を仲間に入れてくれー<笑>バカ野郎早く捕まれサニー号から伸びたルフィの腕がウソップをつかみ船に引っ張り上げるようやく全員が揃い一味は歓喜に沸き立つのだったサウザンド・サニー号 過酷なる千の海を太陽のように陽気に越えていく船アイスバーグが提案した船の名前を気に入った一味は本格的に船を出すさあ行くぞ驚異の緊急加速装置クードバ ー, ストーバーストによって一気にガープたちの砲撃から抜けた麦わらの一味はサニー号とともに 新たな航海に突き進むメディー号にできてこの船にできねえことは何一つないだがあの船の勇敢な魂はこのサウザンド・サニー号がついていく今日からこいつがおめえらの船だ